あえてそうなんですけど、何だと思います。あとね、無限大の形に作られているそうです。無限の広がりをね。込めて、あのこの広島で作られたということで、うん、元小川町なんですけども。宿場町でもありまして、近くには栗吉や、えー、茨城空港に、ね、そして御朱印で話題の蘇我の神社などがね。ありえー。人 松井とかも盛大です今はね今日のことでなかなかできなかったんですけども、えー、百里の名前の由来この名前の由来なんですけどもね江戸時代水戸藩が下総の日に今の千葉県のね、えー、九十九里浜に対抗して名付けられた百里街道水戸と綾目で、えー、あやめで有名な委託を結ぶ街道が百里あったそうなんですねそこから パクリ、プリっていう名前が付けられたそうです。まあ、一リーティンは今で言えばね、約六百五十メートルってことなんですけれどね。ええー、私、遅くとなりの、ええー、金賞、三代目妹、錦、優勝と申します、えー。よろしくお願いいたします。それでは、本日は。 この賑やかな宿場町ソララジャヤからまずは春夏秋冬の雰囲気を順に四曲お届けしてまいります四季折々の曲をお届けいたしますそれではまずは1曲目津軽の花でございますちょっとおちやかんの雰囲気